すみません、お時間いただきました。休憩明けの1本目ということで、えー、ゆっくり戻り込みをしてきました。心を込めて。今日のこの日、方の皆さんが、こんな素晴らしいイベントを開いてくださいました。私たち、3年間踊り続けてきました。エールという応援歌。今日、最後の月あの演舞になります。 心から魂込めて踊らさせていただきます応援してくださいよろしくお願いしますと言ません皆さん一緒に楽しんでくださいそれがよさこいですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、会場と一つになろうねこの喜び下が原持って帰ろうね サガミランドマルシェイカル t h a n o u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 神聖寺いただいてありがとうございますおとり御一同、心から感謝を込めて、はイありがとうございましたありがとうございまし た, いました、はい、はい、ありがとうございました相模、乱舞丸の皆さんでしたありがとうございました